急に顔がカワーってててくなっっ流れることってありますよ困りまますすよよ困ねでもこういったホットフラッシュや更年期症状全体がとっても楽になる寝る前に是非やっていただきたいエクササイズマッサージ一緒にやっていきましょうで転がっていただいてで両膝抱えてでちょうど仙骨の方こね仙骨って微低骨のすぐ上にある逆三角形の骨です。 そこが床にぶつかるようにセットしていきましょう。でもしこの時ね、お尻が痛い方は、ここにタオルを入れていきます。はい、そしたらゆっっくりととふーっと はいそうしたら両足。 お尻をね、1センチだけちょっと持ち上げる感じで、体の力でいてストーンと落とします。これ繰り返しますね。本当に軽くでいいですよ。でベッドの上でやってもいいし、でこういう柔らマットとかの上でやってもいいし、ただねこういうフロア床でやるとちょっとね先骨刺激が強すぎるので、えー、なるべくベッドの上かお布団の上、ふかふかしたところでやって。 はい、そしたら今度背骨をほぐします。背中をちょっと持ち上げて、吐いて脱力していきましょう。ドサッと落とす感じ。ドサッと落としていきましょう。こうやって背中全体背骨をほぐすことによって腹交が神経やゆいにしていきます、はい。はい。それでは両足閉じて左右の床に座。 背骨をほぐしながらお尻もマッサージして。 ホットフラッシュがなぜ起きるのかっていうことなんですがホットフラッシュっていうのは更年期症状のね本当に代表的な一つで女性が閉経が近づいてくるといわゆる更年期っていう時期に入ってくると女性ホルモンのうちのエストロゲンという分泌量がどんどん少なくなっていくんですねで脳の視床下部っていうところがそのホルモンの分泌を促しているんですが指令を出しても分泌がねホルモンの分泌がいつもみたいに出ないっていうことが続くと脳がパニックを起こしちゃうんですよ。 でパニックを起こすと自律神経のバランスも乱してしてまうんですねでその自律神経のバランスのうちの副交感神経という方が血管の収縮だったり、えー、と心拍だったりあと発汗作用だったり体温調節だったり消化機能だったりそういうものを司さどっている神経なんですね。ですから副交感神経の働きが弱くなってくるとそういった血管とかあと発汗とか。 そういう働きのコントロールができなくなってきちゃうんですで、そうすると急に体温が上がったり急に汗がダーッと流れたりということが起きてきますで、それを助長する原因となるのが日々のストレスあと寝不足あと運動不足あと食生活と言われていますなのでこういったことを整えるということもすごく大事ですし今日ご紹介した仙骨背骨あと 首とかもしっかりとほぐすと副交感神経が優位になりやすいと言われている箇所なのでそういったところを、ね、ほぐしたりマッサージしたりっていうすることもとってもねホットフラッシュの予防改善につながっていきます。 なので、特にね今日ご紹介したものとかはとっても簡単にできるので是非夜寝る前にやっていただくと副交感神経が優位になるのですごくねいい眠り深い眠りができるようになりますそうするとそういったことがきっかけとなってホットフラッシュ改善してくるということもよくありますので是非やってみてください。こちちらのののチャンネルでは、後, 前後の女性たちが抱えるる体のお悩みを解決する運動苦手な方でも